皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月27日、お友達を作るクエストが再演になりました。ドラゴンクエストタクトとのコラボクエストだったというのは、なんとなく覚えています。でも、クエストの内容が全く思い出せないので、リプレイします。モーモンを探しに行くんでしたかねそれはなんとなく覚えています。でも、どこに探しに行くかは覚えていません。 神ミハルムイでピンクモーモンを倒すのも覚えていませんでした。クエストクリア後におまけの戦闘モードがあるのはなんとなく覚えています。モンスターの姿になって戦うのも覚えています。声付きの応援が流れるのは覚えていません。結論としては何も覚えていなかったに等しいってやつですね。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。